オーダーしたバイメシ定食が来ましたこれがバイメシです 動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、新潟富山旅行後半戦、現在富山県の魚津市です。前の動画では本当に幸運なことに新気楼を見ることができました。見てください。魚津といえば海、山、川、 全て循環して完結しているということで向こう側に見えるのが滝山連峰ですずーっと続いてますそして福洋漁業の中心地ということで栄えてきたこの富山県魚津市今度は魚津の海の幸について動画を撮りたいなと思ってカメラを回しています でランチだけなんですけどもとっても美味しい食堂があるということなのでぜひそちらを皆さんにご紹介したいなと思いますというわけで今回の旅を始めていきましょう蜃気楼を見たさんにちょっと見落としてたんですけどやっぱり海の町漁に出て遭難してそのまま帰ってこなかった漁師さんたちいるんですよねそののためめ記念碑がここに立っててますせめて 向こう側の立山年俸が癒しになってくれればいいんですがおっ早速見えてきましたでは本日ご紹介する食堂こちらです魚 津, 丸食堂さん魚津といえば梅飯有名なのでその梅飯定食いただきたいなと思います行ってみましょう 手が魚津丸食堂、それにも看板。それでは早速店内に入ってみたいと思います。 丸食堂さんちょっと急な階段の先にあいたりです今月の休業案内はこんな感じになっています漁漁協協そばの津漁直営食堂丸食堂堂あイルカのなんとか可愛らしいスリッパに履き替えてくださいということなのでスリッパに履き替えてください ますここにスリッパがまずは雑着を脱ぎます雑着をしまいましたスリッパを履きましたじゃあ入ります海が見えるファンタ席案内していただきました見てください窓の向こうから、えー、ドレマーランが出動できます品書きですがこんな感じになっていますやっぱり今回はこの 売飯定食じゃないでしょうかもう注文してしまいましたこにもこんな感じでいろんなメニューがありますお<音楽><音楽>いしし美味い富山はやっぱりすぐ近くに館山連峰があるので水が美味しいですね オーダーダしした、た定食が来ました見てくださいこれがメシですそして嬉しいサービスがありました今日取れたてのタルイカそしてこちらがフライです何のフライか忘れてしまったごめんなさいこれ量で揚がったものによって変わるみたいですそしてお味噌汁のお漬物早速いただいていきましょうジャマしお い, しますいただきます 食感がいいつい漬物が欲しくないお吸い物、こんな感じですいただきますこんな感じで、ね、白身魚が入ってますお味噌汁のよう形で してるかから、ら柔く美味いせっかくこうしてソースとフライがあるのでソースをかけていただいてみましょうちょっと心配な見事は若干ありますけどこのフライでまあ大きな大き な, 大きな大きなこのフライをいただきます もうサクサクなんかか海が見えて蜃気楼が見れ の, ミレ立山連邦の 酢 み,、ね、みそがすごくいいアクセントになってるはい。 軽いかに、ふみさとわかんの、最高の組み合わせだ。美味しいもののために、本当に幸せ。というわけで、魚津丸食堂さんの、梅飯定食をいただきました。魚津丸食堂さん、ごちそうさまでした。